平成29 19年7月19日、熊本、大分両県の食材を使ったスイーツなどを食べながら列車の旅を楽しむ JR 九州の観光列車、ある列車がこの日、大分から阿蘇駅間を初めて走りました乗客30人を乗せた観光列車ある列車は午後2時過ぎ 熊本 YMCA 黒川保育園の園の児たた。ちが小旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しましま JR 九州のある列車は普段は大分や長崎でスイーツ観光列車として運行されていますが大分・阿蘇間の阿蘇コース運行は熊本・大分観光キャンペーンの一環として阿蘇観光の活性化につなげようと7月、8月、 9月のそれぞれ1日限定で運行されるものですある列車は定員36名の2両編成で車両の外観は金と黒の辛草模様があしらわれまた内装は七つ星イン九州でも用いられている豪天井が取り入れられ豪華な列車に仕上げられていますこの日の乗客には熊本・大分の食材を使った 軽食や4種類のスイーツが振る舞われ、乗客は景色を眺めながら食事をして、およそ3時間の列車の旅を楽しみました。 ある列車は乗客26人を乗せて午後3時過ぎ大分に向けて阿蘇駅を発車今後は8月23日と9月20日にも大分阿蘇間でそれぞれ1往復が運行されることになっており乗車するには予約が必要となっています